皆さん、こんにちは、スライムです。今日は、キネマスター無用版で使えるボイスチェンジャーでギターの音を変えてみます。どのような音になるのかなまずは元の音。元の音はこんな感じです。 次にボイスチェンジャーで子供の声にしてみたよ。音が上がったね。音楽は詳しくないから、いくつ音が上がったかスライムにはわからないよ。あと、音の大きさも上がったね。それはスライムにもわかるよ。 次にうなり声のボイスチェンジャーを使うよ低音が効いていてスライムは好きだよ音が低くなって迫力が出たね楽器の音ならいいかもしれないけれど歌声に使うと怖いと感じる方もいるようだよ 子供の声に変えた時のように音も大きくなったね。スライムは二つのボイスチェンジャーを重ねることが好きだよ。元の音とは異なる魅力があるよ。聞いてほしいな。いかがだったかな スライムは今日紹介した2つのボイスチェンジャーを重ねることが好きだよ。次の動画でまた会おうね。アイホールドロンリーボーリング、和訳孤独と退屈を用して、前説。ある分野に詳しくなればなるほど気持ちを分かち合える方も少なくなっていくように思っていて。 ある分野に詳しくなればなるほど、孤独を私は感じる。孤独を感じたくなかったため、あらゆる分野に詳しくなりすぎることをしていなかった。優れれば優れるほど、他の方が時間をかけて行っていることが短い時間で行えるようになり、退屈を感じてしまう。そのため、 いい意味で器用になりすぎないようにしていた。 高評価をよろしくお願いいたしますバイバイ金、うん を仕上げました特にケムさんとお若さんのセンスを取り入れて仕上げました伝わるといいけれど 高評価をよろしくお願いいたします。愛の倍用前節いい意味ですごみの聞いた曲を作りました。 チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。